日常演武の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演こちらタリーズの現在開催されている都 道, 都道府県じゃないわ地域別限定商品の中から関西限定であるピスタチオハニーブレッドとピスタチオラテを飲みたいと思います ラテはアイスにしてますもちろんスワークルっていうのもあるんですけどスワークルは多分スタバのフラペチーノみたいなやつで結構、ね、涼しくなってきてもうフラペチーノの季節じゃないかなと思いましたので、まあ、フラペチーノじゃないんですけど今回はただのラ普通のラテにしましたそれではチャンネル登録よろしくお願今回はあたた温めていただいたデニッシュからいただきますあたいピースだたどうななのかな <笑>関西限定ピスタチオタリーズ美味しかったかしらええ<笑>パン生地はふんわりしていますし中のクリームいやペーストかなもうしっかりとピスタチオの香ばしさを感じられて美味しいですそれにラテだってうん生クリーム多いかなと思ったんですけど全然そんなことはなくてむしろいい感じにバランスが取れていきというのがいいですねこれはん美んしかった ブレッドの方はふっくらとした生地の中からピスタチオの香ばしさがけかなり広がってきました温めてあるので甘さよりも香ばしさの方が強く感じられてもしピスタチオの香ばしさがお好きなのであれば食べてみてもいいの方がいいと思いますまあ築限定なのが問題ですでピスタチオラテのラテはなんかクリームの中から結構ピスタチオのこちらの香ばしさが広がってきてラテの程よいまろやかさを出していました 混ぜて溶かしていくといい感じにラテに溶けるのでピスタチオを堪能したい場合には是非飲んでいただきたいですねもしあなたの地域にあるタリーズのラテや限定プードを飲まれたのであればコメントで感想を送っていただけますと嬉しいですというわけで 本, 本日はどちらのピスタチオ商品も美味しかったので両方とも5点とさせていただきますね